それでは今日の計算基礎学1の授業を始めますで。前回は主に計算量を中心にした話をしました。で計算量の概念とかそれからに説明しましてそれからと符号なしの多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行いましてでこのように付随して符号付き多倍調整数の表現について説明をしました。 で後半では一変数多公式の加算のアルゴリズムを説明しまして、まあ、その計算量の見積もりを行いましたで今日は前回 の, その一変数多公式の加算の話を受けまして一変数多公式のコーナー法について紹介したいと思いますで特にそのコーナー法の応用としまして比不正数の二進十進変換ですとか それから小数や分数の二進十変換について説明します。でまずあのコーナー法からなんですけれども、えっと、テキストは18ページから入っておりますので、まあ、お持ちの人はそちらも見ながら進めてください。でここでは扱っているテーマというのはその多項式の評価と呼ばれるものです。こちらにありますように と AX というのをその、まあ、この場合は整数係数の X に関する一変数多項式としましてで、まあ、N 字の多項式としましょう。で、この時に X0 というある整数値を取ってきて、でこの X に代入するわけですね。それであの AX0 というその多項式に代入した値を求めることを、この多項式 AX を X イコール X0 で評価するというふうに言います。 こ, こに書いてあるとおりですねで、まあ、あの多項式の値の評価というのは、まあ、こういう問題をここでは考えます。で、まあ、あの多項式の値を評価する多項式を評価する際にまずそのよく思いつくその素朴な方法に従って実際にどれぐらい計算に鍵盤がかかっているかというのをその 調 べ, あのまあ、調べてみましょう、えー、例えばここにありますようにその Ax として 5x4 乗プラス 3x3 乗マイナス 2x2 乗プラス 8x マイナス10という多項式を考えましてで x0 を10としますで、えー、そうしますと、えー、この時にその、A、Ax の x にまあ10を代入した値をまあ計算しようというわけですねで、えー、と計算の手間というのは具体的にはその この a の10を計算するのに必要な指則演算の整数の指則演算の回数のことを指しますけれどもまあ何も考えあまり考えずにこう素朴にやろうとする と, えとこういった形でまああの ax を展開したの式に x に10を代入しますから例えば 5×10 の4乗プラス 3×10 の3乗というふうにして計算していきますとその各項ごとに こう10の4乗ですとか10の3乗ですとか10の2乗といったような乗算が発生します。でさらに、えー、例えばと、まあ、10の4乗の項ですと10の4乗を計算して、えー、最後にあの5倍するというようなことがなりますのでそうすると、えー、各あの i 字の係数を計算するのに大体いいその i 回ずつその乗算を行うことになります。で そうしますと、例えば、今、うんとまあ、5次の多項式ですと、この評価するに必要な乗算の回数というのが、まあ、1から4までの和ぐらいの乗算回数の和だということなんですけれども、A、まあ、がより一般に N 次の多項式としますと、これは1から N までの和でだいたい見積もられるわけですね、計算量が。そうしますと、だいっい、えー、と。 n の2乗のオーダーの計算量になるという評価になります。さて、とまあ、皆さん多分あの高校の数学でですね、その常用定理ですとか組み立て情報ということを、えー、と聞習ったり聞いたりした人もいるかもしれませんが、実はこ の, あの組み立て情報がですね、あのまあ、法な法のもとになっております。で えー、と常用定理について一応復習しておきます と, と今、まあ、仮にですね ax を整形数の一変数多項式としてそれから、えー、x l を整数としましょうでこの時にあの ax 多項式 ax を一時式 x マイナス x l で割った常用がその、A、ax ですね ax に x l を代入して強化した値に等しいというのが常用定理でした でえー、とこの常用定理を習ったときに、えー、とこうやってその x0 の値を皆さん、あの計算をの方法を習った人も多いかと、覚えている人も多いかと思いますが、えー、と忘れてしまった人ってどのくらいいますかあ皆さん大体いい大丈夫ですかね。じゃあ一応ちょっと確認のため、計算を追っていきますと、とまあ、こちらにありますようにその、まあ、上の ここ行にですね、そのまず x の係数を工事から定時まで順番にこう書いていくわけですね。で、で、次にその値を評価するために代入するまあ10という定数をまあこの辺に書いておきます。で、最初は、うんと、この最高時、主係数ですね、主係数の5をまずこの真下に落として書いて、で、次にこの5にこちらの評価する値ですね、10をかけた50を こののの係数3の下に書くわけですねで、えー、ここでは何をやるかっていうとその5上の4次の係数3とここで出てきた50を加えて和を取って53を書くと。で、えー、この53にさらにその値を評価する定数10をかけたものを3次の係数 -2 の下に530と書いてで、えー、その3次の係数スとの和を取ると。ということを繰り返していきまして で最後、その、えー、ここに現れた 52,880 という値と、それから定数項のマイナス10を加えた和ですね、この 52,870 というのが、実はこの多項式 AX に10を代入した値になるというのが、あのこの多分皆さん習ってたと思う、その組み立て情報によるまあ A の10の計算でした。で えー、とこの時はですね、この a の10というのはどのように 計, 計算してたかっていうのを、この計算の流れをですね、もう一回再現してみますと、まず、えー、と主係数の5を10倍して、4次の係数3を加えると。で、それを10倍して、3次の係数マイナス2を加えると。それを10倍して、2次の係数8を加えると。で、最後にそれを、10倍して、定、えー、数項マイナス10を引くと。 ということで、まあ、a の10という値が出るようになっています。で、えっ、ー、と、実は、こ、この形ですね、これ、より一般に、この x 多項式 ax があったときに、えー、これが、まあ、n 次の多項式だとしましょう。こういう形に、えー、の多項式があったときに、えっ、ー、と、今の、その、組み立て情報に用いたようなやり方で、その、a の x0 を計算すると。 先ほどのような展開の仕方ですね。えーとまあ、主係数に x0 をかけて、えー、と次の定時の係数を加えると。でさらに x0 をかけてっていうことを繰り返していくのを、えー、実はこの計算の方法をコーナー法と呼びます。で、このコーナー法は、あの まあ、欧米で知られるようになったのはそのまあ19世紀に入ってからのようでまあその時にこの論文を発表した人の名前にちなんでこういう名前がついているんですけれどもえと東洋ではまあより古くからあの知られていたというそういう記録も残っているようです。ということで一応まあ法な法のアルゴリズムを こ, こ, あのこのような形で書き下してみました。えー、とまあ入力としましまては多項式 え、え、整形数の多項式 AX ですね。それから、えっと、ま、値を評価するための整数 X0 を、ま、入力にとります。で、出力として、え、この AX0 ですね。これを、あの、ま、Y と置いてますけども、あの、これを出力とします。 で手順としましては、先ほど の, その計算の仕方をその繰り返しを使った文でですね、あの書き下したんですけれども、まず最初に、この出力 y に主係数 an を代入しまして、で次のステップ で, ですね、そのこの i を n-1 から0に1ずつこう減少させていきながら、この do 以下の計算を繰り返すわけですけれども、その繰り返しの部分は、 えー、とこの前の段階まで計算されたこの y という値を x0 倍してそれに i 字の係数 ai を加えるとでこれをその i をどんどん減少させながら i が0になるまで繰り返すということになりますで最後この i が0にまで達してこの繰り返しが終わったところでこの y の値を視力として返すということでまあこのほなほのアルゴリズムになるわけです